下がる下げられるように、太いの一本入れてく。これを曲げるんですか。これを下がる。これちょっとずつで、原型見せようか。見ていいですか。<笑>おこのシャリをっ、実は下げてこうだこれを。うん、ああ。ここから下がるかどうかわかんない、今の、はいはいで。ここから、ここから下げる。熱を加えて曲げる。そうそうそう。上、え、げ、ー、たことない。ここ れになるかシャリーをこう下向けてくる全部上へとばらけてくから、はいはい、それを下にこうなるほど こ, れこれでもねこう下にグッてこう落ちればそれでもいいんですよ、はい、これ熱加えるんで、はい、こう養生しないとだめな熱湯、はい、がこう発泡にかかったら別に枯れちゃうからなるほど アルミ線線とと銅線を両方使うってことあこてあて、うんうん、タオル巻いてからしてたタオル。 でその上からハンダコで熱くあたす。二十分ぐらい。二二十分？二、う、十、ん、分も。そうすると、きこう木が柔らかくなえ。こずっと湯気が出てくるんでね。こういうところにあの湯気が当たっちゃうと、崩 れ, れちゃうから。ね。るほど。一回やったことあるんで、全部枯れちゃった。<笑><笑>これ養生しなんでやっちゃった。 熱<笑>湯がして落ちるわね、湯気が分かってくるか<笑><笑> た, た<笑>先生にやってもらおうかなと思ったけど、今のカレツが立ってとか、かれちゃったって、あの車輪になった高ったね、高かったよね。<笑><笑>全部シャリになっちゃって、すっかた戻っちゃうことで、固めちゃうから、そうなんですか固めちゃう。 木型メースいいいいかかかあある人はででもももとやややりますかるは、ええ、やろうかなやってうう<笑>お湯つけちゃうんだよ大体こ牙、ええももね、<笑><笑><笑>持って長いんですかえ これ手に入れてかか<笑>からこれは、ね、3年目ぐらいかなでかい鉢に入に、えー、ましたんだこれ うん、ここまででいいかや5回のもったいけないな。 ここも熱くなるんですかここ。ここがここにヒーター入ってんだよ。ここが熱くなる。んだ。先端じゃなくて。うん、ここが。本当はハンダコスハンつくときは先端使うけど、はい、ここにヒーター入ってこれ一番使う、ね。結構大仕事ですね。<笑>大変だ。<笑> 水かけのもの、ね、<笑><笑>水かけのも怖いな<笑><笑>も怖いあとこ上んよよくわらな蒸し焼きにして。 完熟で出来上がるわけですね。十、は、十、い、時十五分ですか。十五分くらいまで。はい。でこのまま湯気出て蒸し焼きにするそうです、うん。湯気ちょっと出てますよ。蒸 し,、うん、してきました。におい。もうんうんうん、美味しそうな匂いしますよ。よったです焼けど次第です。熱いから焼くだけだからし。 すい、ね、ててて<笑>行きますよこれ。 Соботок. 曲げちゃうか。これか。くれていきます。あ、簡単に曲がっ て, きて。勝手な話ですよ、これ。ええ。温度を下げないために、布のまま、曲げてる。そうそう、あの、寒いちゃっと固まっちゃうから。これでいきますか。 Peace.、Okay. 角が多すぎるから、うん、後でとつまとこういうとこがあるでしょ。はい このぐらいのやつを板状にするの曲がるからね。こう車輪だとしたら。シャリを板状にする。そうそうそう。はい、これ今丸みきだからちょっと太すぎるから、もっと薄く削っていくんですよ。はい。そしてあの熱加えれば曲がるこのこのぐらいの。生きてるところは熱与えないようにして。だからこれはダムンセ は, いはい、はい。<笑>そうだね<笑>、うん。これがハンダゴテの使った刃の曲げ方。車輪の前。靴折れちゃうからね。うん。 ということでした、うん。最初に養生が大変だね。<笑>この後ここに瞬間接着剤をつけていくといことですね。木型の椅子か。かこれ針金…<笑>取れなくなっちゃった。どうせ取れなくなりそう、針金はね、くっつかないから大丈夫あ、そうなんです。か。ど う, もうアルミも瞬間接着剤弾くってことですかくっつかないって先生が言ってました。<笑><笑> げげパパーートトですね曲げパート2でこれはちょうどねだから1年前ですよねこれが刺し枝でこういうふうにこっち流れのダラーンとした木だったやつをこれをし一番大事な枝を切ってこっち流れにしてだいぶ起こしましただからグッと、はい、こっち流れにしたで今問題はこれが腎がこう見る人に向かって突 き, 突き出てるっていうのがこれが嫌なんでこういう腎はね避けなきゃいけないんでこれを上に上げたいと。 お湯につけて曲げたいと思います。なんでいいかお湯先入れちゃうかお湯入れちゃいますね。ほらほらほら。 すげえ90度の予約でかかったら僕離しちゃうよな絶対それ<笑>で で, でえっ、ー、と<笑> こんな感じかな。とりあえずここだけ、曲げるのここから先なんで、はい。はい、ここまではつけなくてもいいんで。黄色いのであ、これね、今日用語材塗ったばっかりなんですよ、実はそす。そう、じゃあ、同じく20分。20分、30分、そうですね。20分ぐらいできますか。これ天神とかだと難しいで す,、ね、じゃああですね。あ、そうですね、だから、そこ、そのままやるし。 うん。あとはやっぱりさっきやったみたいにタオル巻いてやるときがありますね。あの全部繋がりはあのモサカのゲートで吸わせて。なるほど。ええー。こっちのはだから真似しやすい。簡単簡単ですよ、ね。<笑><笑>あの簡単にできますね。なんちょっと難易度高かった。うん、そうですね。あのアルミホイルとかね。二、うん、トンぐらい。 そうですねあと十分ぐらいちょっと一回お湯を入れ替えますね湯船曲げるつもりなかったんで今日湯剤に乗ったばっかりだったんですよねなるほどそれであんな綺麗<笑><笑>、ま、くなっちゃった今のを見て食圧されてそうそう痛くなっちゃったあと十分ですね十分かなはいこんな感じであと十分暖かいうち暖かいうち切っていくの で動いてますね。 まあ理想のいいと思いますね あ, のあんまりこれとこれ沿わない方がいいと思うんで少しこう開くような形でいいと思いますねすハンドゴブに比べるとちょっと硬そうな気がしたんですけどもともとの木の硬さなのか分、うん、かんないです ね, そうです ね, ね熱積高さの違いなのかそうですね まあ、判断の方が、曲がるかもしれないですよね。こういう十分し、うん、曲がるってことですよね。こ, こっるとですね、うん、ちょっとこっちがね、少し曲がったんで、いいかなと思ったんですけど。ちょっとこれも上げていただきます。後で、<笑>これも。<笑><笑>これもちょっとねじりたい。ちなみに、この後、あ、うん、これはね、一回ね、針金外して。これは、だから、木型メースとかは、うん。あ、ごめんなさい、これですね。これは、これは、えっ、ー、とね、もう一回用語材塗ります。 きょうん、今日実は朝用語剤塗ったばっかだったんですけど、はいえー、とそれでさっき黄色くなったんですけど用語剤取れちゃったんで用語剤塗ってしばらくしたら木、うん、固め剤ですね入れますね先に用語 剤, 剤ですね木、うん、固めやすがはじく可能性がはじ く,、ね、く可能性があるんで先に石灰用語剤塗っといて、はい、それから木固め剤を塗ると。なるほどはい ここっちのののが初心者向ききででですすね、といます<笑>ちょっとととていうがしました、はい、はい、はいうですねはい、というううまままたパパート2パートト種類の陣曲げを教えていただありがとうございます終わったと思いきや。うんこれは もう一 回, う回嫌なのはちょっと針金が逆巻きあ、でもねえかちょっと上げますね、はい、結構柔らかいなこれちょっとですか、ね、うん、そうですね折れてんだったかな <笑>なんかそっくり来ましたね。こっちに。めっちゃい自然に行きたいな。どううだ。ま あ, あいいんじゃないですかね。なんか面白くなりましたね。金曜って。これ想定通り想定通りですね。全てはいね。こっちも行ってたんで、ちょっとこっちにね。全体がこう行っていいんじゃないですかね。 はい。おまけコーナーで。ーナーで<笑>やっぱ色抜けるんです、ね。抜けますね。これだって溶合剤の塗ってえ。塗ったばっかり。でもその前も白かったですよね。そうですね。でももう木の色出てくるじゃないですか。うん、そうですよね。だからお湯やると溶合剤抜けるんだって。うん まああと中も中まで浸透したってことですね。お湯がね。出、う、た、ん、いとき、ね、にも使えますね。ああまあそうそうですね。きたいなーってときも。はいはいはい。あるかわかりません。<笑>ああいいですね。あ, あいいいいな。あいいですね。この<笑>こ の, このはい。ここはこうまっすぐ前に来てなくてちょっと外に開きながらお広がってる感じが。はいはい感、は、じ、い。はいいい感じになりまし た, いいました出来上がりまし た, ました、はい。これで本当の最後です。はい。はい、<笑>ありがとうございました。